はい、皆さん、こんにちは、サムライキングの時間です。今回ですね、ちょうど今日はね、雲がね、欠けてて見えないんですけど、はい、富士山駅に来ております。おー山梨県ということでね、はい今日は戸川さんに来ております。はいなんとかですね、本日はあの戸川さんが8周年をね、ありがとうございます、戸川さん、8周年。 うん、そちらのイベントに、はいえー、とぜひ侍イエーティングでお、は、会いしてくださいと、はい、おはいいただきましょうので、はい、今回は侍クルー全員でやってまいりました、はい、でですね何するか聞いてますけどあのー、昨日知りました、はい、<笑>僕もほぼほぼ昨日知りました<笑>おばさんこれあのー、大丈夫なんですかこれ受けちゃってこれはちょっと不安しかないですあのー、なんでこういう不安をしてるかというとですねなんと今回我々だけではない参加チームがそうなんです しかもあの侍と多分真反対の位置にいるなんとあの増山パクパク一人でできるもんというチャンネルですね。これ大丈夫ですか？僕出て燃えないですか？大丈夫ですか？<笑><笑><笑>大丈夫ですか？ いやまあ燃えたら燃えたらその時考えましょう<笑>お前強えな い, いつもいつもよ<笑>まあねこのね好感度が真逆というチャンネルで、はい、今回なんか対決するみたいなんですよ対決をで対決っていうのは、えー、と戸川さんが発信のイベントで考えられたやつで<笑>、はい、何やらなんか大体よよよ吉高こっちのチームやられたお前<笑><笑>あいつらなんであいつあっちゃんだ だよもうそんなん知らねえよただから今回<笑>ダークサイドの方に1人助っ人がえっ1人助っ人がいらっしゃいますので何すか誰ですか我々ダークサイドチームにえまあちょっとゾウさん1人でできるチームもなんか実は今回助っ人いるらしいんですよ<笑>ほうはい、はい、ゾウさんヨシタカ小渕と助っ人がいるって聞いてるんですけどはいあとサブライティングチームにも助っ人を今回あのそうだか<笑>ちらチラチラチラ見ラてる方がいらっしゃるんですよ 誰なんですか多分、長いよって思ってますけど<タッ>、一番長いよって思ってますよ、<笑>じゃあ、今回のゲストに登場していただきましょう、この方でございまーす。 たまにニーです。です<笑><笑>っていうかガデさんは<笑>このや、ね、っていうか侍のかなり初期の人なんですよ。そ, そ, よ、ね、そんな絵もゆかりもあるあ。ガデさんが今回<笑>チーム侍のスケットということで大丈夫ですか侍でちょっと不安です。好<笑>感度下がる<笑>いや。ブログ多分5位ぐらいまで落ちますよ。<笑><っ><笑><っ><笑><っ><笑>まあちょっとあれ お母さん、危険そうな今の人生ですホントダメだよ<笑>いいじゃ<笑>一緒じなかった仲じゃないですか<笑>魂と魂で我々は語り合ったんですよねお母さんイエスそのとおりお前はそんな我々のチームの結束力が硬いですよそれにカメラマンの元ボクシーングやってた健介を加えて四対あっちは何ですかいや<笑>かうによると向こう六人ぐらいいらっゃるらしいんですよ 僕らが強すぎるって思ったんじゃないですか六いるらしいですよあっちはどうなの？わかんないですポンコツが集まってあんまり言うと嘘がすね。うん、<笑><笑>イケメンたちがなんかうまくやるんじゃないですかという感じのはい。本日はサムライティング最低ですありがとうございます、はい、富士山駅旧スタッ会議会戸さん8周年イベントでお送りさせていただきますので、はいはい、よろしくお願いしますよろしくお願いします どうなんだう、ね、どうなんだう、ね、でも僕ら当てるんだったら先行でもいいですよね4の4でいきゃいいんですもんねそうですこ れ, えこれ勝った方がいいのか負けた方がいいのかじゃんけんは勝って選ぶのはもうどっちでも先に移るか後に打つどっちら勝つからどっちにもいいじゃない俺すか勝つじゃんけんと負けるじゃんけんでいけるよじゃ負けるじゃんけんの相手の出方伺いましょうか 分かりました、はい、もうあれで俺負けるマジでたの俺んじゃん。かたでたのののら<笑>い や, いやちっとちったえささすすすががなで<笑> ンケ、はい、よここ最初はグン、ン、う、ケ、んうん、っゃゃーどちじあーさあ、あ先攻で先攻でおーはいーー先ですということでですねトップが僕 吉高さん、安藤さん、きんに君、この4分目でちょっと食べたいと思いますはいで、安藤さんが頼んだのが味玉ですね味玉ごとで、吉高さんがえクレープごですクレープごときんにくがちゃんと3分とりあえずあのちっちゃいものを潰していこう、はい、相手チームに楽させないようにだからね、でね<笑>全部先に潰すっていう<笑>で、僕は辛いうどんの特盛りで<笑>ちょっとね、はい カラのル一つだけしかない。特<笑><でも><笑>盛りなんで。<笑>まだなんだよっていう予想で<笑>はいはい、はい、進めていこうかなと思います。最<笑>悪だと全員外れてるっいう。外<笑>れ10個ぐらいあるからその可能性もある。<笑>今回はですね、えー、マスネ23個ありまして、あとお選べる3つ、えー。ただ品物は42個あります。はい、外れも入っておりますんでね。こちらの方が注目されています。 マス目何個あるって言いました？四えマス目は二十三とあ二十二と二十三二種類。十二<笑>個です。さあ綺麗すべき第三の一個目の発表ですね。安藤さん味玉五個外れています。<笑>はいはいではロさんパクパクチームキニ君グレープ三個。 レででごござざいいいままますすすーられプんなんと全身の外れでございます。 俺は俺いつも戦えるから。えこっちか 侍ってそういうやつなんでいい、ね、じゃ、はい、ないですか回ってるか回ってないかも分かんなくていいですそう収益ができてなくても動画出しますから<笑>はい<笑> 趣, 味趣味もあるい、ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいムいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいレいはいはいはいり ううどんもとというこででね、うどんできま、ね、おー最初からはブルドーーるなるほどど<笑>しかも、この富士山うどんをにうここのの数字をつけななかった人人ったら僕ポーだるほどそうだこれだってメインで一番人気だだよ<笑>こんんんんんんなななななななな全部だろなるほどあ<笑>あれあれ山クク食べいででででで綾野剛。 炎上し ろ, 炎上しろ、はい、では、ね、早速1周目、目ますどうぞ開きまするさんおめでとう、おめででととううございます お前らはな、サムライティングなるもと魂売ったんだお前ら喋<笑>りかけんお前ら一回クッズどもが<笑>実力の差を見とけ<笑>こんなにもチャンネルの色い変わるんですねやる<笑><笑>言葉が飛び立っておりますがてやすく、スミラに取ってえ、黒<笑>黒ですかうんさっきー 肉がうまくなってる気がする肉がうまくなってるそうですが<笑>気のせいだそうです<笑>気のせいだそうで す,、うんはいうですね、気のせいどのメスにかけるる前から美味しいそうです本 い, しい、はい、どうか私の答えでいいですか甘い感じが強くなった気がする、うん、甘さが強くなった気がする<笑>気のせいな気のせいです、はい<笑> これ特盛、これ普通に出してるメニューなんです結構量ありますねあ普通のメニューです、ね、<笑>はい、そうですありがとうございます<笑>あ動産チーム頑張れここで食べていないロ動産チームの応援黄色い声だ食べていないのみだ<笑> <笑>やばいなねはい。うん、1番番りました違いますから、ね、<笑>さあ、く、え、ん、ー<笑><笑> おいさ一番番いていラミ、うんはいはい、さん、終わりましたはい、藤さん山どんの大盛り。 さあ、番号あるのでしょうか。うでしう19番目ですすゃじなげ<笑><笑><笑><笑> 2 枚, す、ね、2 枚, 2枚ですね2枚2枚抜きですよっしゃあ終わりましたはいりゅさんが終わりましたりゅ、はい、うまさん、えー、カレーユーモンの波盛りさあこちらはですね23番目ですおはとうございますおはようごいますいありがとうございますいやーさあいやこれまだシール貼ったことないけいるんすねいるな ちょっと待けえ、アイテムで失礼しもーすいや、こ の, この流れ、もしかしたら、鈴木さん的にないパターンあるのか<笑>ちょっと、この流れで余計なことを、こんなことあるこれ、一番、あれだから、一番看板メニューだからと<笑>ともりが<笑><笑>予告十三。おお。予告十三。はいはいマックスさん、終了マックス、鈴木さん、藤井さんの、とともり 次のターンおらいからちょっと埋めてくれや、おおおおチームも。 これいじゃつまんないでしょ、えー、こ, このレッツあげるよ<笑>このレッツあげるるよお願いしますはいこちらのらでさんチーム人数が6人いるのでね、風、う、車、んうん、的にはちょっと有利ーーになってるんでね、ぜひ頑張ってバ<笑>ン号ゲットしてほしいですね。うんうんうんうん はい、君終わりでですねはははい、いさんクチームいやー君天うどんの特盛れご了冷<笑>、えー、やしうどんの特盛でございますが、外れでございます。なんなんてえー いいはい、えっ、ー、と、二人同時に終わりましたね。えー、っと、じゃあ、小みつくんからいきますかはい。はい、ええー、山菜うどんの波盛りでございますね。こちら、二番ゲットです。やようやく。佐藤君、冷やすごまがれうどんの波盛り。はい。九並ゲットでございます。九<笑><笑>。す、す<笑>、す、す、す、す。いいね。おお、ね<笑>、いいですね。<笑> 先生 は, いはいはいそれではサムイリーィングチーム2周目でございますどうぞいただきまーすさあ今回はねえー、全員何盛りできましたねこれどういう狙いがいや 毒盛で外すのは定的にいらないいんじゃないかなあなかるほどだよおこれは高校の有利なポイントですよおもう一回同じ作戦やったらさすがに見てる方がつまんないかもってことでバリエーションちゃんと<笑>ペコーのチャンネルかけてるってことはあんまり太くて太くてあくて太くて太くてやめてもらっていいですか 全員波盛りで攻めておりま す, す。うん、これ後からもね、あのう、ここで外すより、まだね、ダメージも少なくなりますしね。やっぱうまいね。うん、なるほど。トワさんの、うまい。肉はどうですか。甘、う、い、んうん。甘い。うまい。あ、食べたい。な<笑>るなんかうまくすれないんですよ。ほう、あのう、腰がありすぎて。なるほど。 冷 や, しだとやっぱり硬りいだやるちゃんと こ, こ, は、ね、あ中立のこちらなんと。 13番ですマジであ結構辛いこれ。お どうですねで の, 波のりこちらえで す, すごいじゃんースッすじゃん、のパンのスイートーん今なんかヨダイグがならぬガヤを入れててきまっか パ号を知っていたお前はあれか名古屋からわざわざ、あのー、負け犬の灯油を吐きに来たのかそ う, <笑><笑>、はい、そういった疑いが出っったんですがマクさん肉うどん何盛りはいそちらはい十六6ドゲットでしょば い, やばいすごい すごいはい、えー、ゆうまさんが金ピラミッドの何盛りさあ今んとパーフェクトこっち1周目最後ゆうまさんゴーンウィ ー, ド ー, ーさあなんとサブライフィルムチ2周目のパーフェクトさせるシャブラー イラリ君のね、おいが強くなってきましたね。いた どうトさんってましたはい、ゾウさん終了ですさあ、ゾウさん肉うどんの特盛りでございますね、はいはいはいうん、いはい、こちらちはずれでございま す, すい<笑><笑><笑><笑>はい、えー、カレーうどんの大盛り<笑>こちら <笑><笑><笑><笑>そして4人目、きニ君の冷やしごまだれうどん大盛り、ねはい、こちら、なんと21万ゲット<笑>おーおー リ, ーチリーチを相手に与えた。<笑> 2つ<笑> 目でございいますす、はいはいはい、さあえー、っとね、常にビルールをね、改めてね、ちゃんと理解してから、これはしです。 えうええこれどうますうういいい生姜味噌、うんうまいねの感じね<笑>、えー、生姜入るらしいででママジジも。っっと<笑><笑><笑>俺俺若者食ってる<笑>はい、い味噌のすりんでござまーす<笑> うわー、さこちら、ダーデューさんが終わりそうでございますね。はははい、したーいいしまたさんんがが食べじるのが、はい、続いてはののででです、ね、のですす波波盛盛ねね、はい、こちらなんと25分です お, ーおー 一ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってはいこれあれですはいこのそこでもシェアだからぶっちハよ ありががととうううううございますでも食べる日満杯やんんんわーれはえ一番くないのくないです、はい、はいいいいいっっすすすははははえー、とじゃあさん、はい、さん登録で3つ、はい、入っててこ、はい、こちちらられざまかかか676767。6, 7, 6, 7, 6, 7 よし。 イスーマーあるんだ、はいはい、っそっちか。 新チーム4チームどうぞーうサラチームは、えー、67狙いですかね今回は3品で挑戦ですーーーー、うん、ああうまいあっどう<笑><笑> <笑>はダンディ言うて四っ目 で, すから、ね、<笑>誰かでしたっけ はないです笑うところではないと思います。笑うところではないと思います。<笑>すみません関係あります。<笑>パンチありすぎました、ね。あそうです、ね。<笑>だから FSA に出るんですね。ケンスケどうだった ？20。20？22 <笑>個違いだ。<笑>うん、<笑>息子や息、ね、子。息子だ息子。やめてください<笑><笑>同じチームですよ。ボスさん。はい。 ええー、マックスさん、そしてガーニュさんが終了ですからねはい、えーと、まずはじゃあマックスさんフークラウンド大盛大盛こちらなんとなんと外れ<笑>とございます<笑><笑>ふざけんなよ、待、ま、って<笑> な, なんでだよそして リリんんん食べ終わりました歳いどんの大盛こちら<笑>なんと<笑> 22番ゲットですすおービビチかビチマですねはいナ、はい、イス それでは、えー、サマーシーズン4週目最後お二人で食べました、えー、と冷やし冷やしうどん大盛りこちら何度10度すおいまたサマーシーズン選択権が生まれました今度<笑><ド><笑>でもなんかこれあれじゃないですか。うん 向こうこれでここ行かなかったらビビったみたいな感じになるじゃないですか<笑><笑>そうですね。僕らがこうね、アシストして向こうがこうゴールするみたいな感じなみたいな ね, ね、感じになってきたんですかねで も, でも俺らがいるからゴールが生まれるっていうアシストアシスト。はい、もういただいちゃってよろしいのでしょうかはい、はいはい、はい、ではいただきますいきます そうです は, ーいはいチームをする2キロキ食べきりましてワンーッッおめでとうございます サジさんがいどうさんの黄金比マックさんがワカメの毒と肉付け。はい で、でででここちらでのででこちら二人でのです、えー、るる大りを て, てまま、ね、ますすすねね、つついいいい外れれ分分半ぐだございますよし、あ あ, あ, 今だあーなるほど。 歩く何もえ<笑><笑><笑><笑>毎回そうですろスマリもた<笑><笑>、はい、えー、<笑>マックさんが行く つけうどん大盛りをクリアしました。では、はい、マックさんが食べ終わりました。肉つけうどん大盛り。なんと24万円と万豪。そしてラブさんも食べ終わっております。はい、かけうどん<笑>こちらなんと7万円と。 おあれさあ並びますご<笑><笑><笑><笑>いけなそうだから。いい<笑> 入れてますげえわ。 はいサラリーマンチーム、えー、5周目。 こちら、マカネウドンの特盛ですね今日こちらのチームなんか神がかってるんですかね六万ゲットおーこれはいいわ、6分ですか一気に三ビンコゲットにないてますね、いいこの回で、ね。ここねいや、ビンコよりここはリーチリ ー, <笑>ーどっち行くんだろう い や, いや、ここでいかなかったらもうこれは登録者はぶれよもうかしよう<笑>でも、ででとでしゃ危ねえよともつかないじゃん。<笑> はでございます、えーすえーはい、ま、えー、すじ、ね、えー、わ、えーね、かめうどんの大盛り。 う, うわーった斜め2あ、あも、うん、っ勝った勝っっっすす<笑>ょっとで一回りますか、はい、よしし勝勝、ま、たた俺嘘ててて負けえやないお前ちょっと待てや。<笑> お前 い, い, い, いついくらっけの記録じゃなくて記憶に残さほうがあるんですよなんで。よ4キロ食べましょうょあ負けはなあの周りが決めるんじゃない自分で決める四 キ, キロと十八キロか自分が負け認めなかったら負けにならんなんだよそうっすわかるか残り全部行きますかえ？残り全部行けませ、うんか残り全部行けませ、う ん, んかエビ出番がよろしいですか出番 だ, 出番だ 行きますかここのね、スパイタなんていうところですこれ、あれですよ七周年でカレーを残して、すごい<笑><笑>鈴木さん食べるの、ゾムさんがカメラやってるっていういいが珍しいですっておいっておいこれってこれこれはもう好感度好感度、王さんも注目のこれ好感度、暴れチャンスだよ、これいいですか、ね、クステはいはい、それでは、サムライピッグチームこれで、えー、ビンゴを取りいきますすみません四キロ どうぞいただきますよかった、隣座ってて<笑><笑><笑>突っ込まなきゃいけない方が多いんで。<笑>さあすごい量だ<笑>ここに来て、こちょっと鈴木さんが食べたより振り返りませんああいいっすね<笑> 1個目だかんなこれ5番目ってことですよね、たらんでいうと。 これのさん、ね<笑><笑>えー、ないうっっちょっとサ<笑> デ,、まあ、デザートであればもうその次に終了でしょう。<笑> 唯一の救いは、冷やしいじゃないことはね、そうですね、で、去年、失敗してますもんね、みんなで成功したののに<笑>いっすね食<笑>食べべ短くくてててももししょょううががなない、い長んででだって自分の中で時間制限かけとって。えー じゃあ。<笑> うん、はいマッククスさんクリアーいなーっついますわーはい、あー はじめます。始めます。はい、じゃあそれでは最終戦サブライキングチームスタートです。どうぞ。はい、ます<笑><笑>どうしますか。先ほ ど, <笑>先ほどあのもうここまで来たら全部食べきりたいというのがありましたが。 どうしましょう食べ終わってから、結果発表しますかえぇうんう、うんうん、お疲れ様でした<笑>じゃあ、こちらのね、順番に行きますかね元に三品つけ、うどん 外れでございますす、えー、残るののははタルピピででね番した<笑>これ全部外れてれ 結構低すぎげ<笑><笑>、はい、けーおいしょー どうぞーあ終おめでとうございますいと思ません、あの。<笑><笑><笑><笑> おのでございまやいい、えー、ごめんなさい。えー、な有有有名名名でででしょ こののののネギ強いいいいいいいいねねけてままままままますすすすすすすすすすすよよよよろろろろししししししししくくくくおおおお願願願願ごでででであり現状新からどどうもみたな匂るんつつよろしくお願いします。<笑><笑><笑><笑><笑> ちゃんと敬語つかないといけないから高感度下がるんで、ね。よ高感度下がるから怖い<笑>ですから ね, <笑> そ, んからね<笑>そんなやめてくださいバカらを本当にやめてください<笑>もう<笑>今の手を出てくださいお願いします指が涙目で引いております<笑><笑>